今回は「ガンダムマーク2」制作のパート82になりますそれではご覧くださいまずはパイプ挿入口のディティールアップに使うプラチップを作っていきます R を出したいので。 スポンチを使い大きさを合わせるためにスケールで位置確認をしながら切り出していきますそれでは先ほど切り出したプラチップをここに貼っていこうと思います。 続いてスラスター部分のフィンを作っていきますまずは幅が何ミリなのか確認してそれに合わせてプラチップを作っていきます見た感じ2 8ミリから 3mm に膨らんだ台形になってるみたいですねもう片方を測っても同じだったのでこの長さでカットしていきます とりあえず 0.05mm 刻みで4種類の長さでカットしておきました切り出したプラチップの先端を鋭利に加工していきます。 余計な箇所に接着剤が付かないように、先に位置決めをしてから接着していきます。 順番につけていってこんな感じになりました次はこのパーツをやっていくのですが合わせ目の形が気に食わないので変更していこうと思います。 長鋼やノコを駆使して変更したい形に切り取っていきますカットし終わったのがこちらになります切り取った部分は反対側のパーツに接着していきます このままだと 0.1 ミリの隙間が空いたままになるのでプラシートを使って隙間を埋めていきます。 ときに形たが崩れてしまったので修正していきますいい感じになりましたね。 ち接着が固まったので整えていきます。